Uh. Yes. 渋谷、渋谷、渋谷ですレイ冷江都市線、JR 線、京王井の頭線、銀座線、半蔵門線、福都新線ご利用のお客様は乗り換えです The next station is 渋谷 This is the last stop of this line Passengers changing to the JNT line, the JR line, the 京王井の頭 line, the g i n line ハンゾーホンライン、フクトシンライン、プリス・トランスフォル・エッド・ステーション、まもなく渋谷。 渋谷、終点です。田園都市線 JR 線京王井の頭線銀座線半蔵門線福都新線ご利用のお客様は乗り換えです降りの際は足元にご注意ください東急東横線をご利用くださいましてありがとうございました シブヤ。パスケジュー e ジェイ a ン・トシワン、ジェイアライン、ケイヨシュ。 この先揺れますのでご注意くださいお立ちのお客様は電車が止まるまでつり革手すりにおつかまりください出口は右側左側の順に両側のドアを開けます電車とホームの間が広く空いているところがございます降りの際は足元にご注意ください押し合わず前のお客様に続きまして順次お配りください また忘れ物をなさいませんようにご注意ください本日も東横特急をご利用くださいましてありがとうございました